始まりました。少量チャンネル。今回は翔太です。りょうです。少量です。忘れてた。<笑>今回は、今回は、あるゲームをしたいと思います。ーイーイあるゲームというのは。 まあ、連想ゲームなんですけれども、はい、相性をチェックをしたいと思います。はい。はい、えっ、ー、と、今回のゲームなんですけれども、うん、えっ、ー、と、それぞれに5問ずつ、あの、問題を出し合います。うん、で、その問題に対しての答えが、はい、2人とも同じ答えを出せたら、うん、1ポイントお。もし違う答えだったら、うん、0ポイント。お で、10問、ま、あ5問ずつなんで、10問質問をして、うん、ええー、何ポイントゲットできるか。うん、それで、うちらの僕たちの相性チェックをしたいと思います。うん、はははもう、10ポイント取れたらさ、もう、すごいよね。すごいね。0ポイントだったらちょっと考えるよね。<笑>そうだね<笑><笑>。それでは。 うん、やって。やっていきたいと思いますイェーイはい。というわけで、どっちからいくじゃんけんしよう。先攻後攻。さあ、衣はグッじゃんけんポン。あいこでしょ。あいこでしょ。はい。じゃあ、りさんから。これから。はい。まあ、質問の内容は、うん、プライベートなことでもいいし、うん、なんか世間一般の教養とかでもいいし、うん、何々と言えばとかでもね。うん、オッ OK。 そういうのでやっていきたいと思います。いというわけで、はい、どうしようかなまずね、うん、最初だから、うん、ジャブで、軽いところから。まあ僕たち、うん、東京に住んでますので、はい、東京の観光名所といえば、うんはあ、いろいろあるよね。いろいろあるね。世代一緒に行ったところもあるし、うん 行ってないところもあるし、観光名所だよね。観光名所。はい、決まりました。できました。はい、じゃあ一斉。あ一斉に出す？前に出そうか。うん。はい、せーの、で、え、ん、ー。お、アサくさん。すごい。ー す, ごーい<笑>すごい。い、第一問目<笑>イイ。イエーイー。すごいじゃん。すごい嬉しい。すく<笑>さんは一緒に。 なんかさ、だいぶ前さ、うん、あのー、えー、あの時まだ付き合ってなかったと思うんだけどさ、うんうんうん、浅草にさ、うん、初詣の時じゃないかな。うん、うん。一緒に行って、あのー、なんだっけ、ホッピー横丁でさ、うん。うん、行、う、っ、ん、たね。なんか食べたよね、うん。あれまだ付き合ってなかったよね。付き合ってなかったかもか、ね、そうだよね、だいぶ前でもね、うんうん。はい、次行きたいと思います。いいますは第2問、翔ちゃん。 はい、えっとですね何がいいかなじゃあ何、うんうん、じゃあえっとはい2人が出会った場所、うん、出会った場所うん出会った場所っていうのは初めてうん会った場所会った場所駅にしよう駅地名の駅うんえ、はい、まこれでさ 違ったらさ怒られるやつじゃないこれ<笑>よしじゃあいきましょういきますはーいせーのてんじゃんああ<笑>よかった正ったやっ た, やったそうだよねそう新宿駅でねそう新宿待ち合わせしたんだよねそうそうそうそ う, そうもういや懐かしいねだいぶ前ですねうん何、うん、でも前<笑>はい 2, 2つ目 成功ですいやーー今で2ポイント、うん、次へえどうしようかなうーんじゃあ次は僕がいきたいと思います、うん、はい3問目、はい、僕が、うん、りょうが作る料理で、うん、しょうちゃんが、うん、一番好きな料理<笑>もう簡単じゃん OK もうあれしかないな これで外れたらちょっと俺はショックだよはいうんせーのじゃんああああああまあまあいいじゃない具体的に書いちゃった<笑>まあ成功じゃない<笑>成功でしょねはいパスタ ー, ー, スターまあそりゃそうだよね<笑>これはちょっと狙いに行った感があるな、ね、<笑>ジェノベーゼ好きうんうんはい、次じゃあ四本目はい、次翔太一緒に唯一、うん 登った山があります、ああ、それはどこでしょうか。その地名、ああ、いやその山を書いてください。もうこれはね、これはもう間違いないでしょ。はい、はい、せーの、じゃん、ああ、えー、すごいね、覚えてた。そりゃ覚えてるよ。な<笑>んか山。 うん、これしか残ってないそうだ、ね、<笑>そ<うだ><笑>いや面白かったよね高尾山もうそう面白かった一緒に登ってっおそば食べたもんねそうだね、うん、有名だからね、うんうん、僕の僕のインスタでも多分まだ残ってるとあ本当にうに、ん、是非見てみてくださいなんかあれがよかったリフトあーそうだね残ったよリフトが楽しかったうんはい、ね、次は5問目5問目さあどうしようかなーはい 今、は い, 一番見たい映画<笑>おおえっ、ー、ちょっと待って2つで悩むわどっちかな本当どっちかなまあいいやちょっとやった結構ね今ね、うん、見たい映画あるもんね、うんうんうんうん、いくつかねはい、はいはいはい、いいよ いいきたいと思います、はい、せーの、バーンバーンあー<笑>すごいイエー イ, イ, エー イ, さあライオンンキグそう、じゃあ第6 問, 目6問目。はい。 えー、と、行きたい海外旅行の場所 あ, ーあー国国ね今行きたい場所、うん、そうせーのンン台湾いよ。 今年の10月だっけ、うん、なんか台湾でさ、うん、あの、レインボープライドあるんだっけ、うん、だよね。うん、そ, うそうそうそうそう。いや、それに行きたいんだよ ね, ね、うん。二人でね。そうだね。行けたらいいね。そう。行けるよ。頑張ろう。頑張ろう。はい。はい、じゃあ次、6問目も正解です。イェーイ、はい、今のところ、うん、全問正解。うん、全問正解ってか。はいはいはい。次、7。七問目。7問目。 結構ですね、あの、バラエティ番組が好きで、いろいろ録画して見てるんですけれども、うんうん、その中、もう本当にたくさんあるんですよ。い<笑>たくさんある。<笑>はい。その中で、うん、一番好きなバラエティ番組。うん、あ俺はちょっと何個か迷う。そっちに、量に合わせよう。じゃあ。え、俺に合わせる。でも俺何個か迷う。まあいいや、でも。 大丈夫。えどっちがいいどっちに？量に合わせる。あ俺の？うん、じゃあ俺の好きなやつね。そうだね。バラエティ番組ね。うん、悩むな俺でも悩むもう。はい。行きましょう。せーの。うん、はい。あなんて？同じ？あ。<笑>あそう。<笑>えタイトル違うんだ。あこれが正解？ちょっと調べて。うん。これね世界行ってみたらと。ああ。日本。 日 本, 北日本行きたい人応援団だね<笑>世界日 本, 日本<笑><笑>まあでもたいまあ、まあでも好きなのに好き な, 好きなのにタイトのを間違えるって超失礼だよね<笑><笑>まあでも、はい、まあ同じような、うん、まあ正解かなそうだね、うん、正解でああイエーイいや好きなんで分かったの多分これか な, かなそ う, そうめっちゃ好き<笑>はいというわけで次8問目いきたいと思います 次はお風呂入りますはいお風呂入ります一番最初に洗う場所はあーいいねいい質問じゃない<笑>いい<よ>ね<笑><笑>いい質問だね、うん、えお風呂入りますえもう俺はここかなこれはちょっと ちょっとね、どうだったかななんかどうだったかな一緒に入った時とああそうねそうねああ、えー、覚えてないわないな意識してないわいいやはいはい行きましょうはいせーのはいの、はい、あ, あ正解一緒イエーイ頭からだよ、ね、頭だよね頭、うん、<笑>なんかさ。 上から綺麗にしていきたいかじ。そうだよね。うん、うん 俺, うん、俺も頭からがあって下に下げていかな。そうそうそう。俺もまず頭洗う。いや正解です。ええすごいね。次じゃあ。次ね。肝目いきたいと思います。はい、えー、っと最近見た YouTube で一番面白かったやつ。 y o u t u b e ー、う、チ、ん、ューバーさんじゃなくてユーチューバーさんチューブで面白かったユーチューバーさんはいうんはい、はいまあ、いろんなの見てるからいろいろ見てるそれぞれ好みは分かれるかもしれないそうだね面白かったさっ面白かった笑えたにしよう笑 え, た笑えたねうんはいはいでは行きたいと思います<笑>答えはン<笑>え あ、キョンクマさん？キョンクマさん。イエーイえー、<笑><笑>見てるね最近。<笑>最近でもずっと見てるんだけど。うん、うん、いやほそキョンクマさん以外にもね、はい、色々見てるけどそうそうそう。好きだね。うん。えっと最近ちょっと俺もハマってきたんだよね。もともと俺がそう。めちゃくちゃ見てたんだけど。<笑> いや楽しそ う, ししそうだなと思って、ね、楽しそうだねやりたいと思って何、ね、<笑>か村貸し切って人狼ゲームとかやりたいと<笑><笑><笑>やりたいねそういうのいやーなんかすごいよね俺運動会とかしたいあー運動会ね体育館貸し切って運動会とかしたいしたいね<笑><笑>じゃあ10問目10問目次最後次最後だよう、ね、んもう翔ちゃん締めくくってよ最後えー、っとどうしようかな もう今までちょっともうやらせじゃないかっていう感が出てるからね全然、えーうん、じゃあ10問目はい10問目最後ですででんちょっと難しいと思うけど、うん、2人の思い出の曲といえば、うん、はいなんでしょうかいやいろいろあるよねいろい ろ, いろいろあると思う、うん、難しいねうん はい、はい、オッケーです最後ね、うん、全問正解になるかなるかーいきたいと思いますせーのダ ン, ーンうっあっ<笑>違う<笑>あっ<ー><笑>そっちかああそっちねそうでしょうああ こっちは披露宴の時にね歌ったまあ披露宴よりも前もずっとカラオケでそうだね一緒に歌ってた し,、ね、てたしでこっちは、うん、披露宴の時に、ね、オープニング動画で使った曲うんうんうんあーこれ一緒になんかすごいその時一緒に聴いててああ<笑>そうだねなんかダンスの練習とかも ね, や っ, ねやってた曲だからうーんあでもさ両方ともなんかその時に披露宴つながりだあまあそうだね はいはいはいはい、はい、結果的に一緒だったってこと違うか違う<笑>というわけで9、はい、問正解で10問中9 問, 問まあまあもう成績じゃないそうじゃない<笑>まあちょっとね<笑>、うん、あの優しい質問だったかもしれないけど ね, ねまあまあまあもしよかったら、うん、もしよかったらみんなも<笑><笑>やってみてくださ い, ててださい<笑>はい というわけ で, わけで 今, 回今回はですね、うん、その連想ゲームでうちらの相性診断をやってみましたー、うん、面白かったいや好成績だった ね, ねうん、うんうん、はい、はい、というわけで、はい、今回の動画が気に入っていただければ、はい、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いしま す, しますインスタツイッターもお願いしま す, しますではま た, ーまたーよいスタートご視聴ありがとうございます チャンネル登録お願いしますハハハハ